年とということで新曲を作ってきました僕たちイエーイ、えー、と, こと今回の曲も北海道のイオシスさんっていうチームに作っていただき作詞が「七条レタス」作曲が「TWAT」歌が「あゆと「ランランルー」にすごーく深い関係のある人たちに作って歌っていただいております今回もすごーく楽しい曲になっております えー、と初めてここ秋田で披露しますがもう分からなくていいですよどんどんランランニしていって一緒に踊っていってくださーいよろしくお願いしますおっすげえすげえすげえすげえ嬉しいねランランでもじゃあもうちょっと前に行こうねよしじゃあ踊り子のみんな準備はいいかなー それでは音楽お願いします ナオです<笑>の笑顔でレはいそしてランランルーはなんこのまま次の武たちに混ざってほしいということの、ね、<笑>なのでこ日は居残りでーす